解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート84になりますそれではご覧ください前回ここまでできたので今度はプラチップとプラ材を貼っていきます まずはこちらから貼っていきます。 高さを整えてマイナスモールドを作っていきます。 いつもはこの後に 0.1mm で彫っていましたが今回はこれで仕上げにしてみますこれで仕上げてしまえば中心線がずれることが少なくなるので完成後が綺麗になるかもしれません続いて前回作ったプラパーツに C 面をつけていきます それでは貼っていきます こちらのパーツも C 面をつけて貼っていきます。 接着が乾燥したら、形を整えていきます。こんな感じになりました。ですが、見ていたら気に食わなくなったので、 形状を少し変更しようと思います。まずは、切り込みを入れていらない部分を分断します。いろいろ使って削り取っていきます。 とりあえずこんな感じになりました次はこちら側をやっていきます印をつけたら前回同様プラ材から切り出していきます。 出せたこちらの真ん中の2枚を使っていきますここの辺の長さは時間合わせになるので少しずつ削り調整して合わせますあとは。